ち ょ, <笑>ちょっと時間遅くれてるんですよね。 遥かなゆ空に馳せる想いは」「君のおいし夏の蜃気楼麗ふるわしく舞うあまゆの花 雪を運びまだ見ぬ明日に向かい」い「いざないましゅうくしき」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 「一瞬の時のさほど出し」「誘い越しの雨」 旅に出ましょう」「冷めない夢」「真夏の季節へ」「風をまとった夢をいびとよかな空もる空に走る想い」 夏の蜃気楼麗しく舞う浜湯の花風は季節を運びまだ見ぬ明日に向かいいない場所ょ美しき遥かに続く夢の先へ